皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月20日。今週もなんとか集荷がすべて終わりました。今週はスルーしようと思っていた、破壊編の最後の敵を倒せたのが計算外でした。勝因は、やはり途中で抜けた人がいたおかげですね。その人のおかげで、サポート仲間の魔剣士を入れることができ、指導戦での火力アップにつながりました。途中抜けの人は、残念でした。 という煽りはその辺にしておいて、21日からいよいよバージョン 5.5 に向けての仕込み作業が始まります。今回は新しい錬金石が出るわけではないので、レベル上限解放に向けて思う存分持ち越せます。今見ていただいているエピソード依頼帳も持ち越しの対象になります。経験値20万程度を持ち越す意味があるかどうかは割と微妙なところかもしれませんが、持ち越せるものは持ち越すという割り切りもありな気がします。 レベル上限解放といっても、116が118になる程度ですから、日々の暮らしの中ですぐカンストするでしょうし、そんなに痩せる必要もないかもしれません。スキルポイントも、今はそんなにカツカツではないので、無理して持ち越す時代ではなくなっているのかもしれません。でも私は、持ち越すこと自体がちょっと面白いので、今回はガンガン持ち越します。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。